お腹の脂肪を減らすプランクを紹介していきますいろんな腹筋を頑張ったりスクワットやストレッチいろいろやってるけどなかなか筋肉もつかないし痩せにくいそういった方は今回のプランクを全部やってみてくださいプランクのいいところは全身の筋肉を使える止まっとくだけなので簡単楽なやり方をしにくいそういったメリットがありますお腹の脂肪を減らしたい人一緒にやってみましょうまずはうつ伏せになってスマートフォンは顔の前に置いてください足を閉じます手はクロスします このまま体を持ち上げて30秒キープですスタートお尻が上がらないようにお尻をしっかり締めてくださいお尻を締めることでお腹の奥に効きます息はできるだけ長く吐きますお腹をどんどんへこましますしっかり自分でお腹に力を入れる方がいいです辛くなったら一回降りてもまた上がってください 頑張ってよしはい OK です今度は横向きになります体をまっすぐにしてもらって手は腰お尻を上げますこれでキープいきましょうスタートこれでウエストを作る腹筋が鍛えられますちょっと楽だよって方はね右足を上げてみてくださいこういう感じで動かすことで お尻も鍛えられますトランクって止まっとくだけなんでねやりやすいですよね少しですよしはいオッケーはいそのまま反対向きも行きましょうスタートできる方は足を動かしてこういう感じです ちょっと肩がねだるいよって方はちょっと足に体重を乗せる意識をしてみてくださいそれだけでも全然変わってきますちょっと体をこっちに下にずらす感じそうするとお尻に効いてると思います息は長く吐きましょうよしはいオッケー今度は肘つきます上向いてこのままかかとで踏んばってお尻を上げますちょっと辛いですが たまに降りてもいいです行きましょうスタートこれでキープ体も後ろ側ってやっぱり弱いのでこの方が結構辛いですよねももの裏お尻ふくらはぎそこが効いてれば OK です頑張ってつま先はねたまにこうやって動かすとよく効きます はい今度は肘ついて足はカエル足このままお尻をキュッと締めてキープいきましょうスタートこのカエル足にすることでお尻をね締める意識ができますしっかりこういう感じこれでキープです股関節痛い方はね足少し狭くしてもいいですこれでキープ だんだんレベルが上がってきますしっかり中回りのインデン鍛えましょうあと少しですよし、はい OK はい、足閉じて肘をちょっと前に出してこれでキープ辛くなりますスタート足はね自由にしてください膝ついて手は少し前 さっきの帰らしと同じようにお尻を締めるお尻を締めるほどお腹に力が入りますこれはきついあ皆さんどうですかできれば頑張って辛かったら降りてもいいですよ し, よし。OK、はい手足肩幅これでキープお尻を締める行きましょう スタートこれでまたねしじつく分とは違う筋肉がね鍛えられますまっすぐではなくね斜めになることで足に体重が乗るので意外と腹筋に効くんですお尻がね上がらないように締める自分でお腹に力を入れてください力を入れずにキープしてもねあんまり効かないです 自分でてよよし OK、今度は今の逆バージョン指先前に向けて手ついてこれでキープいきましょうスタートつま先をねこのように動かしてできるだけお尻は高くこのクでももしね気づかないうちに下りていくんで意識してまた上げてくださいこれでキープ お腹をどんどんへっこめてこれがね背中全部に効きますよし OK それではラスト体を持ち上げてこのように最後腰を振っていきますこれラストです頑張りましょうスタートこれがね腹筋運動 と, と同じなんでめちゃくちゃ辛いこれラスト 腹筋のね奥使い切って、これやったらね本当にね反り腰とかね前腿の張り、体のラインのねすごく良くなります。お OK。お疲れ様でした。今回のプランク何度も見ながらやっていくことでお腹周りが必ず引き締まります。 体幹をしっかり鍛えることでいろんなエクササイズのフォームが良くなりますので他のエクササイズやっても痩せやすくなります頑張って続けてくださいおすすめは週に3回筋トレオフな日にプランクしてください頑張ってやってる方コメント自由に使ってください全部できたよって方コメントください SNS もやってますんで説明欄から見てもらってフォローしておいてください今回もご視聴ありがとうございました